徳島県の慢性腰痛専門辻生体院長の辻之介です。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。本日お伝えする内容は、水管板ヘルニアで絶対にやってはいけない3つの行動です。ここに3つ書いてます。まず1つ目が、腹筋背筋。2つ目が、膝を伸ばした動作。3つ目が、腰のマッサージです。なぜこの3つの行動を やってはいけないいのかヘルニアで腹筋筋と背ははしてはいけませんなぜなら腹筋の場合まず上向きに寝た状態で膝を立てます骨盤がまずここでロックされた状態になりますね地面についてロックされた状態そうなると普段人間っていうのは前に曲げたり後ろに反ったりするときは腰を支点に動いているのではなく股関節を支点として動いてるんですね実は。 重要な股関節が地面について足をついて骨盤がロックされた状態で動かさないといけないので椎間板部分にものすごく負担を与えてしまうんです腹筋を痛いのに我慢して余計に悪化させている可能性がありますこれは背筋も同じなんですねつ伏せになって骨盤がロックされた状態腰を持ち上げないといけないので この時点で腰椎に一番負担がかかるようになります。腹筋も背筋も重力に対して負けないように体を持ち上げないといけないので、椎間板部分に負担がかかりやすい。今まで椎間板ヘルニアには腹筋と背筋を鍛えろと言われてるんですが、実は腹筋背筋は椎間板に対して負担をかけて悪化させるトレーニングなんです。 痛みがなければ腹筋背筋はもちろんやっていただいて大丈夫なんですが椎間板ヘルニアで痛みしびれがあるあなたが今やるべきものではないということなんですねただ一つポイントとして腹筋筋と背筋が腰椎を支えてているっていうのは正解なんです。ですので腰椎を動かさずに腹筋と背筋を鍛える方法を選択していただくことが 最も効果的ななトレーニングになりますそれを今からお伝えさせていただきますのでぜひ一緒に試してみましょう腰椎を支えている腹筋というのは腹直筋ではなく腹横筋という腹直筋より奥にある筋肉なんですねインナーマッスルを鍛えるためにはお腹をへっこめて腹圧を高めて腰椎を支える筋肉を作る これが一番椎間板ヘルニアに対して効果的なトレーニングになります腹横筋を鍛える場合は動作を伴わないので痛みなくできるんですね今からやってみますがもしその体勢姿勢が痛いようであればそれもやらなくて結構ですので別の方法をまたお伝えしますのでそちらを試していただければと思いますまずはうつ伏せに寝ます うつ伏せに寝る状態がしんどい方はですね別に横向きでも上向きでも結構です体勢は座ってでも結構なので寝た状態が一番効くっていうことですおへそを視点として背骨の方向におへそお腹を背骨につけるようなイメージでお腹をへっこめてみてくださいただ単純に 本当にお腹をへっこめるだけですこれだけで腹筋が鍛えられている感じがあると思いますこれを呼吸を止めずに10秒間続けて3セット行うだけで腹横筋が鍛えられますので腰に対しても負担がかかりませんうつ伏せがつらい方は横向きになった状態楽な体勢でおへそを背骨にも近づけるようなイメージでお腹をギュ 後ろ方向へへっこめるだけやってみてくださいこれは上向きになって膝を立てる膝を立てた状態で背骨の方向にお腹をへっこめるこれでも大丈夫ですただ足を伸ばして上向きに寝てしまうと腰痛に対して負担がかかるので膝を曲げた状態でお腹をへっこめるっていうのを意識してやってみてください 続いて、背筋です。背筋も、普段、うつ伏せになって腰を反り上げるような背筋っていうのは、腰に対してめちゃくちゃ負担がかかるんですね。私がお伝えする椎間板部分に負担をかけずにトレーニングする方法というのは、腰椎は動かしてはいけないということなんです。ですので、今からする背筋は、腰の曲げ伸ばしを伴わない状態で背筋を鍛えると。 いうことをやっていただきたいのでこれもぜひ試していただければと思います背筋の悪い例はもちろんこういう背筋ですねこの襟反りみたいなやつこれをやっちゃうとですね腰にめちゃくちゃ負担がかかるので鍛えたいのはですねこの脇からこの外側後背筋っていう部分を鍛えてほしいんですね さっきの背筋をやると腰部分に負担がかかるだけで痛みで鍛えられないので腕から背中の部分この筋肉をしっかり鍛えていただきたいなと思いますまずは万歳をしてみてください万歳をした時に肩で上がるとこまでで結構ですこれで肩が上がらない方は上がるとこまでで結構です無理に肩を上げようと思うと腰を反っちゃう人がいらっしゃるのでこの状態から手を 斜め下方向、肩甲骨を引き寄せるような形で動かしていきますでゆっくりですねこれを10回3セット行うだけで結構ですもしこれで物足りない方はペットボトル小さいペットボトルを持つだけで結構ですので背中だけ肩甲骨だけを意識して斜め下方向 やってるときに痛みがあるようであれば他の方法を試していただければと思います。続いて二つ目のやってはいけない行動。膝を伸ばした動作。椎間板ヘルニアの方で多い姿勢は骨盤が前傾、前に曲がる。股関節が屈曲。そうなってくると視線が地面を向いてしまうので体を起こして反り腰状態になる。骨盤、股関節。 腰椎がロックされて動きのない状態になることによって中腰や重たいものを持つ長時間のデスクワークによって負担がかかって徐々に徐々にヘルニアになっていくんですねこの模型でいうとだんだんと負担がかかって潰れていってしまった結果として椎間板がプチュッと飛び出して神経を圧迫してしまうやってはいけない行動は腰を曲げることと足を伸ばしてあげること この2点なんですね。お仕事で中腰や重たいものを持つ方は、極力この動作を控えるということを意識してみてください。膝が伸びた状態ですね。膝が伸びた状態で腰を曲げると、椎間板が圧迫されて痛みが起こる。もしくは、膝を伸ばしたままの状態で足を上げること。これによってまた椎間板が圧迫されて痛みが起こるんですね。 病院とか整骨院で足を持ってこういう風に上げたテスト膝を伸ばした状態で足を上げることによって椎間板が圧迫されてしまうので痛みが急に走ってしまうというのは膝を伸ばした状態から少しでも足を上げると痛みが起こるので基本的には膝は曲げた状態で極力動いてほしいんですねですので寝返りにしても足を伸ばしたまま こういうふうに寝返ってしまうと椎間板を圧迫してしまうのでまず両膝を立てるもしくは痛い方痛い方が左だとしたら痛い方を上げて曲げてから立ち上がっていただくと痛みが少なく。 起き上がることができます。起き上がるときにこういう風に起き上がる。もしくは足をこのまま伸ばしたまま起き上がってしまうと痛みが走るので足は曲げた状態から起き上がるということを意識してもらう。立った状態だと膝を伸ばした状態で腰は曲げない。はじめから膝を曲げてから何かしら動作を起こしてください。ほとんどの方がこうすると痛いのはわかっているので 同時に腰と膝を曲げようとするんですけど腰が先に入っちゃう時点で痛みが起こるので先にもう膝は曲げといてから何かしらの動作を行うと痛みが出にくくなりますのでぜひ試してみてください最後は腰のマッサージです 腰のマッサージが一番やってはいけないかもしれません。椎間板部分で飛び出して神経を圧迫しているのに、そこをぐりぐりぐりぐりマッサージすることによって、炎症を起こして悪化させてしまっている可能性があるんですね。腰へのマッサージもそうですし、回路ももちろんやめておいた方がいいと思います。僕は回路自体は大好きなんですが、椎間板ヘルニアという症状で、症状がきつければきついほど、 アジャストと言って、ボキッてする施術が変な方向にボキッとしてしまう回路はちょっとでもずれてしまうと痛みが増してしまう可能性、事故を起こす可能性があるので、本当に技術職だと思ってほしいんですね、回路というのは。下手くそなやつがやったら本当にすぐ痛めちゃうんですよ。治療院って本当にたくさんあるので、知識がないのに ただただボキっていうのがかっこいいと思ってやってる人もいるので実際この回路っていうのはめちゃくちゃすごい技術でただやる人によるということを覚えておいてほしいなと思います治療をする場合私の場合は腰椎に対してアプローチをするのではなく股関節周囲 骨盤周囲もしくは背中、背筋に対してアプローチをするんですね。それが椎間板ヘルニア、腰椎部分への負担を最も減らしてくれて、かつ安全に痛みが取れていく椎間板ヘルニアの治療になります。私の椎間板ヘルニアを治し方、 2021年最新版という動画を見てられない方はぜひそちらを見ていただいて椎間板ヘルニアの治療ってこうやってやればよくなるんだなとを参考にしていただければ幸いです椎間板ヘルニアで絶対にやってはいけない3つのこと1つ目が腹筋と背筋2つ目が膝を伸ばした状態での動作3つ目が腰へのマッサージでした 少しでも早くあなたの追間板ヘルニアの痛み、痺れが改善するように動画を配信していきますので今後も参考にしていただければと思います。またチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。また見てください。さよなら。